高中東部で地震、推定災害震度4、推定災害震 度, 度, 度6弱、推定災害震度7。 震度速報、最大震度は6強です。 震源情報。震源地は、胆振地方中東部。深さ 40km。マグニチュード 6.7。この地震により、日本の沿岸では、若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 地震情報、午前3時8分頃最大震度6強を観測する地震がありました。この地震により、日本の沿岸では、若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。震源地は、胆振リ地方中東部。震源の深さは40キロ。地震の規模を示すマグニチュードは、6.7 と推定されています。この地震で、最大震度6強を、胆振リ地方中東部、 で観測しました。また、震度6弱を、石狩地方南部。震度5強を、石狩地方中部、空地地方南部、日高地方中部。震度5弱を、石狩地方北部、大島地方東部、胆振地方西部。震度4を、大島地方北部、日山地方、尻部市地方北部、尻部市地方東部、空地地方北部。 空地地方中部、上川地方北部、上川地方中部、上川地方南部、留萌地方南部、日高地方西部、日高地方東部、十勝地方北部、十勝地方中部、十勝 地, 地, 地方南部、釧路地方中南部、青森県三発上北、青森県下北、震度3を、小島地方西部、尻部市地方西部、留萌地方中北部、 宗谷地方北部、網走地方、北見地方、門別地方、根室地方北部、根室地方中部、根室地方南部、青森県津軽北部、青森県津軽南部、岩瀬県沿岸北部、岩瀬県内陸北部、宮城県北部、宮城県中部、で観測しています。